これ、ね、山だからね、こう切ってこう斜面に生えてるじゃないですか、斜面に、実はね、縄文杉もね、結構な、ね、斜面に生えてるんだよね、正面からの写真がね、よく出るけど、正面からの写真だと傾いてる感じはしないんですけど、標高メートル気をつけよう。 甘い言葉と暗い道さあ始まりましたマサチャンネルの時間でございます<笑>皆様お元気でお過ごしでしょうかモータージャーナリストのマサチャンネルと申します、えー、ここはですね埼玉県道四十一号八戸山町ですねここね今日はですね二月五日非常にですね穏やかな 日です明日ね、天気が崩れるということなので、き、まあ、今日はね、ちょっと楽しみたいなと思っております実はですね、今日ははんな大好き、クロスカブちゃんでございます、クロスカブちゃんなんですけども、実はですね、なんと1ヶ月ぶりにですねカバーを剥いでですね、洗って、日光浴をさせて、そしてですね、今日出てきました。 いやー年明けからねい ろ, いろいろいろいろありましてですね僕はあの通勤ライダーじゃないんで休みの日しか乗らないんでねなかなかちょっと乗る機会が少なかったんですけれどもやっとね乗ることができましたさあ僕の大好きな田舎口です鳩山いいですね冬の山冬の畑今日はですねどんなツーリングをしているかっていうとですね 表題にもあったと思いますけども埼玉県巨木巡りツーリングということになっておりますこれはですね私はですね実はですね巨木にちょっと今燃えてるんですよでどこら辺から燃えてるかというとですね昨年ですね戸隠神社に行きましたまあその前からもね埼玉県の道峰神社とかの御神木とかも 樹齢800年か、えー、そのくらいのねものがあったりとかして、非常に巨木に燃えるっていうのは、昔からそういう体質なんですけれども、この戸隠神社のですね奥舎、山門からですね鳥居から40分歩かないといけない奥舎があるんですけども、そちらにですね杉並木があるんですよ、奥舎への杉並木。これがですねみんなもう樹齢300年クラスの もう本当にアニメの世界に入ったんじゃないかっていうぐらいのですね。巨木の杉並木なんですね。さあ、おごせ町というところにやってきました。ここはですね。倍林で有名ですね。もうそろそろ。梅の花咲くんですかね。まだでしょう。ね、二月だと、そろそろなのかね。まあまあ、それでですね。巨木に、そこであの、見せられてしまいまして。で、いろいろ調べてたらですね。ちょっと、た、あの、走ったことのある道ですね。巨木があるってことに。 知りましてですねそれがですね新潟の虫川の大杉っていうですね杉なんですけどもそのね虫川の大杉はですねなんと樹齢1200年と言われてましてですねそれをですね見に行ったらですねまあここ で, です、ね、スイッチがオンになってしまったわけですよまあ、とにかくすごかったもう枝の太さ、それから幹の太さ幹の太さはもちろんなんだけどね枝が太いのがびっくりするよね。 枝が巨木だからね本当にすごいでしかも、ですね虫川の大杉はですね杉がいっぱいあるところになんかボーンとあるわけじゃなくて本当ですね、なんだっけな白髭神社じゃなくてなんか神社のねご神木なんですけども1本だけドカーンってあるんですよ、本当にねびっくり、もうそこでですね一気に巨木スイッチが入ってしまったんですけども、それでですね先月、 やっと、やっとですね、念願だった、薬島の縄文杉に会うことができました。これね、その動画も出すんですけど、もう出てんのかなこっちが先かなちょっと、どっちかわかんないんですけども、わかんないってお前がやってんだろうって思うかもしれないですけど、ちょっとね、その順番的にどっちが、編集が先になるかみたいな感じなんですけども、そのですね、まあ、縄文杉行った時にですね、やばかったんですよ。もう大寒波来てまして、 南国だからってちょっとこう舐めてたんですけどね。もう本当にやばかったんですけど、遭難しそうになって。まあまあそんなこともあったんですけども、縄文杉、見てきました。そしてね、縄文杉ってやっぱりこうハードル高いですよね。飛行機乗り継いでいくわけですしね、風が強いと着陸しなかったりとかする飛行機に乗っていくわけですから、なかなかね、ハードル高いんですけれども、なんならね、僕が住んでる埼玉県にもですね、 巨木はあるだろうということ で, です、ね、でいろいろ調べてみると、ですね埼玉県巨木ランキングとか言って調べてくると、ですねやっぱり、ね、巨木マニアの方がやっぱいらっしゃって、ホームページが出てくるんですよね、そこで、ですねなんか、インスタなのか な, なんかあの、巨木のその投票みたいなのをねした、下で何票集めたみたいなので、ランキングをなんか決めたみたいなこととかも載ってて、あなんかいろいろやってんだなーなんて思いながら見てたらですね、 まあクロスカブにちょうどいい1日まあ 100, 100、まあ、200キロ、今日200キロ走るのかな、ちょっとなんとも言えないんですけども、も200キロ走れないと思うんですけど、そのくらいのところですね、4本の木をですね、見に行くことにしましたそしてですね、1本が埼玉県で一番大きいと言われている木になります。お町のバイリンが出てきましたね。歓迎 おお花咲いてるぞ咲き始めてるえー、もう2月の前半で咲き始めるんだね。まあまあ、それでですね、今日行く巨木たちなんですけれども、まずですね、道順で行きますので、あの、大きさのランキングではないです。あ、ここは咲いてねえな。不思議だな。咲いてるところ咲いてないところ。種類なのかな最初に行く杉ぎかですね。高山不動の大井町。 これはですすねミキの太さが10メートルありますとりあえずね、10メーター近いのをですね今日ピックアップしたんですけども、10メートルってね相当なんですよ、もう相当な巨木だと思ってください、で、縄文杉、どのくらいかっていうと、これはね、もう圧巻の16メートルなんですよね、すごいでしょう、でも、この10メートル、幹の太さ10メートルっていうのが相当やばいっていうのをね、まずちょっと感じていただきたいんですけどもね。 で、この高山不動の大井町はですね、幹の外が10メートル、高さが37メートル、そして樹齢が800年というふうになっています。そして次に行くのが、ですね、これ、漢字が難しいんだよな、萩日吉神社、萩日吉神社、子持杉っていうね、2つ並んだ杉があるみたいなんですね。 なんか目落とすぎって言われてるみたいですけどね。で、そちらですね、女性の側の木がですね、とんでもない大きくて、これがですね、幹が 9.35 メートル。高さがなんと圧巻の40メートルです。そして樹齢が800年というふうになってます。そして次に行くのがですね、これです。これがやばいです。これがですね、僕が この数字を見る限り、縄文杉に匹敵するんじゃないかというような大きさの木です。これがですね、クスの木なんですけども、埼玉県のですねナンバーワンの大きさの木になってるみたいなんですけどね、神谷の大クスっていう木です、クスの木ですね。でこれはですね、幹が15メートルですよ、高さが30メートル、樹齢が1000年ということですね。 そして最後に見に行くのが、松宝寺の大胃蝶。これがですね、幹が 11.1 メートル。これもね、相当やばいと思うんですよね。不思議なことに、このピックアップしたうちからほど近いところにある巨木たち、なんと胃蝶が2本です。50% 胃蝶です。すごくないですかそして1本がクスノキで、で、もう1個が杉と。 いうところですねだから、なんか縄文杉っていうとねなんか大きいっていうイメージがあるじゃないですか、だからイコール杉が大きいっていうイメージがあるんですけども、実はね、屋久島登ってみて分かったんですけども、杉だけじゃないんですよ、いろんな木が巨木があるんですね、ただ、その中でひときわ杉が長寿で大きくなったっていうことだと思うんですけどね、いや、非常に楽しみです、まずはね、高山肥富道村の大井町、幹が10メートル。 早速、行ってみたいいと思いますあと13キロ、おごせをね、大せの田舎道をですね、ほら、ちょっと咲き始めてるのよね、すごいね、梅ってすごいね、こんな寒いとき咲くんだよ。おっと、やばい、や ば, やばそうな、ここ巨木じゃねえか、これ、やばそうな山道に来ましたよ、あと13キロ、30分ぐらいですね。 今日は割とそんなに寒くないの で, で、昼間でね、あ、黒山山滝。黒山山滝の方なんだ。これね、黒山山滝、非常にね、燃える滝でしたね。お、やべえぞ、道どんどん細くなってるぞ、これ。あ、ここ黒山山滝。ええー、これ黒山山滝から流れてる川だ。お、ほうほうほうあ、なるほどね、こっから分かれてくるんだね。これあのー、 右に行きますと、黒山三滝です。こっちですね。黒山三滝入り口っていうね。今日は行かないです。この渋沢、なんだろう、平九郎読めない。渋沢平九郎のなんとかってのがあるよ。渋沢平九郎自決の地。えー、いやー、スリップ注意って書いてあって、路面がテカテカしてます。非常に気持ち悪いです。今日ですね、ポカポカしててですね、 なんかポカしてまして、ちょっと今、日陰に入ったんで寒いですけれど、電熱計はね、一切使っておりません、グリップヒーターも今、オンにしておりませんいや、これね、巨木よ、相当、植林だと思うんですけどね、すごい高い、こう枝とかを切ってまっすぐね、上伸ばしてる感じなんでしょうね、きっとね、えーと、林道、笹号線っていうのかな。 おせ町起点と書いてありますね。いやー、すげえとこ入ってきたぞ。あっ、これ、奥武蔵グリーンラインなんだ。えー、よく名前聞くよね。いきなりやべえとこ入ってきたぞ、これ。まだ10キロあんのよ、これ、大丈夫おほほほほうおおおおお、いやー、すごいなー、真っ暗だなー、昼間でもね。そししてめめっちゃひんやりし始めた え、チャリ、チャリダーがいる、チャリダーが。すげえ。ハイファイトですよー。うおー、こんなとこに民家がある。すげえなー。ポツンと一気やだよこれ。土石流危険怖えな。いや、すげえな。これガチリンドだぜ、これ。もうポツンと一気やで、これ。すごいな。じゃんじゃん行くで、じゃんじゃん。 ううわここ崩れそうだこれそだ、ね、山だからね木ってこう斜面に生えてるじゃないですか、斜面に実はね、縄文杉もね結構な、ね、斜面に生えてるんだよね、あれ行かないと分かんないよね、正面からの写真がねよく出るけど、正面からの写真だと傾いてる感じはしないんですけど、実はね、めっちゃね斜面にあるんですよね。 標高1300メートル、荒川登山口から5時間ですね、僕は6の足で4時間ぐらいでしたね、ちょっと寒くてね、寒くても早く行きたくて、さあ、2足で心地よく登っております、自転車の方に2名、すれ違っているってことは、でやっぱ、労働の、ロードバイクの方のなんか結構有名な道なのかもしれないね。右方向 右方 向, 右方向バイク自転車の向かってこの道は林道ですかしこまりましたなんかさこう道下ってる時にさ音楽が頭横切らない<笑>なんか下ってるっていうかこうワインディングとかをさ高直走ってる時ってさ音楽が頭に浮かばないですか あ, れのあの歌をね思い出すんですよねこれね多分ね え知る人は知ってると思うんですけど、あの久保田利伸さんの、あれ、題名なんていうのシャイドンマイ、シャイドンマイ、何ないない、ね、ていう題名<笑>流星のサドル、<笑>夜を越えてゆくのさって言うとあるじゃないですか、あれさ、カラオケで、昔では今のカラオケの映像わかるんないですけど、大昔の、あれ、レーザーカラオケなのかな あの時にさ、夏だがファミリアかなんかで、WBC?WBC WBC じゃねえよ。WRC をさ、参戦してた時あるでしょ。ファミリアの4区かなんかで。あの時の映像が流れるんだよね。多分。だからなんかね、こうワインディングを気持ちよく走ってる時って、流星のサドルがね、頭をよぎるんですけど。<笑>これね、わかる人いたら相当マニアックだと思うんだよね。 夜を越えてゆくのさ流星のサドルデイゴールなんてなくていいのさお尻を掴もうシャイのオンマイシャイのオンマイってやつねわかる人がいたらねぜひコメントいただきたいと思いますお高山不動尊っていうね看板が出てきましたあと7キロ えなんか上にも神社がなんかあったな、今。うおお、相当高え<笑>。降りたからそんな高くないのかと思ったら、相当高え。いやー、まだね、こんだけ登ってきて、車と一台もすれ違っておりません。いやスギ花粉の人は嫌だろうね。あっ、スギ、もう赤いよ。やっぱ2月だから。あー、これは飛んでんな。<笑>スギ花粉症の皆様。 えー、大変申し訳ありません。お見苦しいですね。映像が流れる可能性がございますけども、杉が赤いでございます。赤いなぁ。杉飛んどるでこれ。実はですね、私はですね、スイカ粉克服しております。<笑>これどうでしょうね。別動画で撮った方がいいですかどうやって克服したかっていうのね。薬とかじゃないですよ。別動画で撮りましょう。 えー、そろそろ高山不動尊ですよあと何キロだあと1キロ左方向左方向こっちえこっちこっちか国道に出られますって書いてあるけどうわやべえとこ来たぞこれ車行くの行けるかギリギリうお砂とか浮いてて怖いよ いやなかなかすげえところに巨木があるな、うん。うわ、怖え。え、民家があるのお墓か。え、何これ民家え、なんだこれ。でもなんか人がいるね、これね。当たり前か。<笑>人はいるよ。下の方にね、結構 ね, ね、屋根が見えますからね。ここにもね、ありますしね。やっぱお住まいになられてるんでしょうね。 いやーでもポツンと一軒家とか見てるとさ、こういうところの暮らしは大変だよね。ほんと大変だと思う。えーと、もうちょっとあ、高山不動村駐車場。これ大丈夫だよね。高山自治会って書いてあるもんこれ違うね。東三道。あれなんかいろいろあるね。リアブレーキをですね。ほとんどリアブレーキですね。使ってるのは。 あたすげえ振り打ちだよ、これ。空き家だと思いますけど、すげえ振り打ちだよ、これ。これ、すげえ勾配だな、これ。さあ、そろそろよ。高山不動産。お、ここか。 えーっと、あこっち299 に, に出られるんだね。ほんほんほ ん, ほんなるほど。高山不動村大井町とい、ね、う看板がありますね。さあ、行ってみましょう。それではですね、高山不動村表参道というふうに書いてありますね。とりあえずね、ここにバイク止めてくださいっていうところがあるんですけども、まあ、こっちは止めましたけど。 これすごくないこの岩をこう包み込むようなこの根っこなのかなこれ根っこ根っこだよね何の木だかわかんないけどすごいねそしてどっち行くんだろうねこれこっちなのこっちなのまあこっちだろうなどう考えても高山不動尊と書いてありますね あれどれだろうなあ、これか。うお、すごいぞ。うお、すーげえ。画面入るこれ。すごいよ。これ、2本あるどっちがお衣装なんだろうあれこれ、杉だな。<笑>あれ違う これはまた違うぞこれ裏っていうか脇にあるこれ相当ですよすごいうおすごいな高山不動産本堂うんやべえ結構登るぞ すごい魚。うーお、これか。すげえよいしょ。すごい。今にも崩れそうな階段というか枕木を引いた。 階段みたいな感じですね。いや、すごすぎるでしょう。まだ画面では見えてないと思いますけども。せーの、ドカン。いや、すごい。この垂れ下がってるのが、これ、これやっぱりこう、胃腸の、あなのかなこれね。なんか特徴的な、なんか、 すごいぞこれで下にあのこのねイチョウの落ち葉がたくさんありますんでね生きてるっていうことなんですけどもうわこれはマジすごいすっげえこれはすごい すげえ。 この裏にあるのか、これが、これもすげえな。行ってみましょう。すっげえな、この階段。これは降りるときやばそうだな。この階段ね、相当古いと思うよ、これ。石積みのね、狭い階段。 すげえ。これが高山不動尊か。すげえ。こんなところにこんな立派な建物んだね。すげえ。 じゃあ。すごい。いや、あの辺の木とか、こう、本当のその木だもんね。木のままだもんね。すごいわ。ちょっとぐるっと見たいな。 すごい。ここは一見のカチャリですよ。すごいです。これ、ね、下の板の太さがもうとんでもない巨木を使ってると思うんですよね。こんな、すごいね。 いやあ、すごい。すごいな。一つ一つの彫刻が。 しいものを見せていたただきましたこれはやばいな。<笑><笑>来たはいいけど、降りるのがめっちゃ怖いぞ、これ。いや、怖い。怖い。怖い。怖い。これなんでさ、昔の階段ってさ、その幅が狭いんだろうね。 ああすごい大井町はいというわけで、高山不動尊の大井町見てきました、そして次はですね、名前が難しいんだよな、萩日吉神社の小持杉、こちらですね、ほぼ今の大井町と同じレベルですね、幹回りが10メートル弱。 えー、高さが圧巻の 40m の過ぎですさあ行きましょう登ってくのか登れるかなこれせーの降るじゃんよし行くぞー